皆さん、こんにちは。筑波大学の荒谷です。このビデオが、計算と情報学の科目の中の進化型計算について学ぶ。第一部、バイオインスパイア計算です。では、まずあの、この授業のコンテンツ全部を一度なんか紹介したい、説明したいと思います。今回の第一部のビデオは、 バイオインスパイド計算についてを説明します。次の第2部のビデオでは、バイオインスパイド計算の中の遺伝的アルゴリズムを細かく説明します。最後のビデオ、第3部のビデオでは、その遺伝的アルゴリズム及び進化型計算についていくつかの面白い研究を紹介します。 では、授業始まる前に簡単に自己紹介させていただきます。まあ、僕は、これはアランヤクラスっ て, ってちなみにアラインヤ、ア、ま、ム、あーーの意味は蜘モです。だからまあ、この授業で蜘モはたくさん出ます。<笑>出身はブラジルですね。で、えー、と情報科学類の担当科目が、プログラミングチャレンジ。これは3年生の中級のプログラミングの授業ですね。 で、Computer Science in English B これは英語であと、情報科学類を勉強する科目です。最後は、えー、Experiment Design for Computer Science これは、あと情報科学類じゃなくて大学院の科目で、その、実験、研究における実験のやり方の授業です。で、えー、と研究のテーマは、まあ今日紹介する進化型計算と人工生命です。で、その研究の応用が、 まあ、ゲームとシミュレーションがとか、あと、あの、最適化問題とか、これもについて今日少し説明します。で、趣味が、まあ、競技プログラミングですね。まあ、このプログラミングチャレンジと関係あります。で、ボードゲームとゲームプログラミングが趣味です。まあ、皆さん、あの、今日の授業の内容だけではなく、あの、まあ、 担当の科目についてとか研究テーマとか趣味でも話したいことがあれば何でもあのオフィスアワーに話しに来てくださいそれとも学ばの掲示板で掲示書いてくださいぜひ皆さんの意見を聞きたいではえっ、ー、と今日の授業の内容に向かいましょう今日の授業の主な、えー、と話したいことがえっ、ー、とその情報科学のアイディアはどこから来ますか ですね、あの今さ皆さん、とこの計算と情報学についての授業では、まあプログラミ、プログラムの作り方とか、プログラムの考え方とか、アウゴリズムの考え方とかについて説明がありましたですね。コンピュータのプログラムが、どのきっかけで作られるんですかね。なんか誰が作るんですかについては、皆さんちょっと考えてほしいです。 つまり、情報科学類の分野の技術を開発する人については、どのようなイメージが皆さん持ってますかですね。まあ、例えば、こういうふう な, なんか人のイメージなんですけど、工学者のイメージで。ちなみに、この人がマーガレット・ハミソンって、マーガレット・ハミソンっていうのは、初めて地球にあ、地球じゃなくて、月に着陸したミッション、アポールミッションですね。 この人の、えっと、フライトシステムソフトウェアを開発した方です。まあ、プログラミングリーダーですね。あまあ、この隣のなんか本の塊はアポロミッションのソフトウェアの全てを書いてる本ですね。このアポロミッションに使ったソフトウェアのプログラムは全てこの本に書いてあります。まあ、これはなんかすごい量ですよね。で、こういうふうな工学者がすごい一生懸命たくさんコードを書いてシステムを作るイメージがまあ皆さんは持ってるかなと思います。 ですね、その他の開発者、この、どうやってこのアイディアをか、どうやってなんかその情報のシステムを作るかと考えると、まあ例えば、数学はすごいうまい人で、まあ何かの問題を解くために、まあいろいろななんか数式を書いて、その数式をコンピュータで実装してプログラムを作ることとか、あとはなんか、まあ先週の授業みたいに、まあ何かの目的を達成するため、なんか数十人、 農工学者をあなんか集まって、アイディアをなんかやり取りして、で、計画を立てて、その計画で、なんか頑強なソフトウェアやシステムとかを開発するとか。まあ、つまり、なんとなくよくわからないけど、なんかその、いろいろな、なんか深く、なんか勉強して、理論と数学を深く勉強して、なんか難しそうなプログラムを書くとか。で、なんか何かのシステムを開発することは、まあ、一般的だと思われると思います。ですね。 まあ、これはね、実は全ては本当なんですけど、あの、大きなコンピュータシステムを作るには結構勉強が必要です。が、あの、ま、この授業で、その、工学や数学を勉強したことない、大学にいたことない、天才の開発者を紹介したいと思います。で、その天才の開発者を真似して、私たちもなんかそういうふなシステムを作りたいと思います。 まあ、今日は勉強するの、あの、天才の開発者は、えっと、まあ、自然です。自然が、あの、大学になんか卒業したことないんですが、すごい難しそうなシステムを作っていたので、そのシステムを勉強すると、私たちもなんかいろいろな、あの、素晴らしい情報システムを作れるんじゃないかという考え方があります。まあ、ちょっとなんかその、 自然ですごいなと思われるシステムを紹介し、二つを紹介したいと思います。一つはね、なんか、雲です。ですね。雲<咳>はね、あの、まず雲の巣についてお話したい。皆さんね、雲の巣を見たことあると思います。すごいなんかそういう風うな形して、で、えっ、ー、と、まあ、この形でなんかその雲が餌を掴かみますね。なんかそのハエとか小さいな虫をつかと捕まって餌にします。 で、どうやって餌を送るのなんか、例えばここで、なんか、虫を捕まえると、あの、まあ、蜘蛛の数が振動して、その振動によって、蜘、あの、その蜘蛛が餌はどこにあるか、はっきりわかる。ですね。蜘蛛を勉強する人が、蜘蛛の数が、えっと、蜘蛛の脳の一番、一, 一部部ということもあります。ですね。でも、ちょっと面白いことなんですけど、あの、小さい蜘蛛を、 食べる大きな雲もあります。ですね。で、その大きな雲、小さい雲を食べるときに、あと食べようとするときにですね、その小さい雲の巣に近づいて、あの、偽物の振動、なんか、パンパンパンパンパンって、なんか、と蛛の巣を触って、その餌のような偽物の振動を作ります。そうすると、なんか小さい雲が、あ、餌が来たよとかって考えて、そっちに行くと大きな雲に食べられます。ですね。こういうふうな、<咳> 賢い動き方が素晴らしいですよね。なんか雲が、脳がち小さいのにこういうふうな賢い動き方ができます。あと蜘蛛の巣をもう少し考えると、とその蜘蛛の巣の糸がなんか 軽, 軽いんですがすごい強いですよね。ですので私たちもなんかその、なんか糸みたいなことを作るときに、なんかその蜘蛛の巣の糸 の, あの、まあ、体質を欲しいですよね。 でそれで、まあ、蜘いろいろな場面でなんか、あとすごい動物と考えられてその、そのすごさを私たちを作るロボットになんかあの入れたいですね、導入したいっていう考え方ですので、まあ、あのク蛛を勉強してロボットを作る研究者もいます。あとはそれを紹介します。あとはもう一つの素晴らしい動物がなんかあり、アリ ですよね。アリもなんか雲のように脳が本当にちっちゃいんですね。本当に砂のサイズみたいななんかアリの脳です。まあその脳がすごいちっちゃいですが、まあアリをたくさん集めるといろいろな素晴らしいことを作ることができますなんです。アリの間になんか1000匹とか1万匹で協 力, し協力することができます。それはあの関節コミュニケーション。 関節すす、ね、コミュニケーションで複数のアリーは複雑なタスクで協力することができます。で、関節のコミュニケーションはどんなことがあるかというと、まあ、フェロモンですね。あるいはフェロモンを落として、他のアリーをそのフェロモンをなんか感じると、あの、行動を影響することができます。らこっち来てようとか、こっちを避けてようとかっていうことがあります。あとは、なんか、スティギマージー。 ですね。イスティギマジが何かというと、あの、あるいは何かの仕事をやっているときに、その仕事を途中から、なんかあと、やめて他のところに来ます。で、別のアリが来ると、その途中の仕事を見ると、それを完成することをあ、完成を、それを完成させます。ですね。あ、この仕事は途中です。なんかちょっとこれを完成しましょう。っていう、なんか考え方がアリの中にあって、それはイスティギマジーで。つまり、その、 途中の仕事でお互いのアリが協力することができます。ですね。まあ、あの、この間すこの間接なコミュニケーション方法でアリが何かできると、まあ、これ、この橋みたいですね。いくつかの足のアリを協力して、この橋のような形を作って、で、他のアリをこの隙間を取ることができます。あとは、なんか広い範囲で、あと食べ物を探しですね。 アリは一匹のアリはすごいちっちゃいんですけど、複数のアリがなんか庭のすべてを、あのー、食べ物を探して、まあ、私たちの花火のなんか甘いものをなんか 盗, み盗むことですね。なんかそのアニメみたいな感じです。あとはなんかそのアリの卵を分類してです、ね、アリの巣を作ることができます。でそういうふう な, なんかアリの間接コミュニケーション方法を使うとアリみたいにドローンもお互いに協力はできるんじゃないか。 っていう、えー、っと、まあ調べる、調べる研究者もあります。まあ、つまり言いたいことが、えー、っと、自然の複雑なシステムを真似して、未来の計算システムを作りたい。ですね。それはなんかその、ば、それはバイオイスパイアードシステム、バイオイスパイアード計算の意義です。ですね。あの、自然からアイディアを取って作られた情報システム。 はバイオインスパイアド計算システムです。まあもちろんあの自然えっと自然からアイデアを取るのはマッチカケだけですので、その後はねなんかえっと一生懸命工学とか数学で整形しなければならないですね。でもその自然からアイディアを取るとなんかあのいろいろななんか面白いことができます。で今回が二つのあのバイオインスパイアドシステムを紹介します。一つはえっと小の動きを真似するロボットです。 もう一つがあの鳥の群れをシミュレーションするのあのコンピュータグラフィックスシステムを紹介します。ではそこに行きましょう。じゃあまずその雲ロボットを紹介したいと思います。まあ、この方は、えっと、インゴ・レーシェンベーグ先生。これはドイツの研究者で、その研究者が砂漠で、まあ、あの極端的な、えっと、環境で生きている ものを勉強しています。その中で、あとその<咳>、砂漠とかで動けるロボットを開発した方ですね。そのために、と砂漠で生きてる 動, くあ動物を研究しています。で、イング先生が砂漠で生きてる、まあ、中海り雲ですと言われますね。こういうふうなこの雲ですね。こういうふうな変な動き。なんでこの雲がこの動きをするかというと、 あの大き な, なんかやばい動物が近づくと危険を感じるときにクルリクルリって宙入りしながらあのその雲を素早く握ります。で、その宙入りの動きを研究してあのそれを真似するロボットを研究して開発しました。このロボットがタボットと言いました。こういうふうな感じのロボットです。 まあ、見てる通りに、このロボットがえっとぐるぐる回す。ぐるぐる回すと、普通であの足とかあの車輪、普通の車輪で動くとまあ砂が滑りやすいので、ロボットがあまり進まないとか変なところに行っちゃうんですけど、雲みたいにこ の, あの中回り動きをすると、ロボットがすごい速く動くことができます。まあ、これはロボットが実際に動いてるんですね。 このシャリみたいな時もあるんですけど、あの、中回りような足もあります。これはまあ、あの、雲にバイオインスパイラされた砂漠で動くロボットです。では、もう一つのバイスパイラードシステムの例を紹介したいんです。これは、あの、バーチャルトリーのボイゥスです。これはね、あの、と八十千1980年代。 で開発したシステムなんですけど、あの、クレイ・グレイの写紙。この人はなんか、コンピュータグラフィックスのアメリカの研究者です。あの、この人が、えっと、鳥の自然な動きを真似するシステム、ボイツ、まあ、ボイドですね、を開発しました。ちなみになんか、ボイツがモルティ・エージェントシステムですね。なんか、前の、あの、長谷部先生の授業に関連するの研究です。で、このボイツシステムが、 中心的な各ボイツの動きが計算するではなく、自然の鳥の機能でインスパイアされ、エージェントが3つの簡単なルールを使用します。まあ、つまり、あの中心的にこのすべて の, <咳>あの、一匹一匹のエージェントの動きをするじゃなく、それぞれのエージェントが自分の中のルールがあって、でその自分の中のルールを、えっと、使うと、こういうふうな動きですねで。ここはなんか実際の鳥の動きですね。 実際のと、実際の鳥の動きを見てる通りに、みんななんか一緒に動いてます。ですね。この塔の周りに一緒に動いてます。でも、まあ、中心的な、えっと、ことはないですね。一匹一匹の鳥は自分の動きを考えてる。で、ここのように中心的な計算がなく、一匹一匹のエージェントを、が、あの、動きを計算してます。じゃあ、そのボイズシステムはどうやって動くかというと、 あのボイズシステムがこの3つのルールで動いています。実際の鳥は、なんか群れの他の鳥の全ての、あと、まあ、在地は、特定はできないんですけどね。近くの鳥だけを、あの、感覚を持ちます。ボイズも同じです。この、あと、中の範囲だけを感覚を持っていて、外の範囲の感覚は持っていません。ですね。で、その中の範囲については、まず、 あの、三つのルールを、に、えっと、従います。ルール1が、えっと、回避です。つまり、あの、なんか、この間隔範囲の中のボイドの在地を、なんか、計算して、その他のボイドから離れます。ですね。この、アボイド、なんか、回避の力、回避の、あの、ベクトルが、自分のポジション、マイナス、えっと、他のボイドのポジションを全て足して、 で、その、アボイドの重みをかけます。で、ルール2が集まり。他のボイドのポジションに近づきます。上と下はね、反対ですよね。上がすべてのボイドから離れて、下はすべてのボイドに近づく。ですね。最近のボイドの中心地に移動する。最後のルールが、えー、っと、向き。ですね。向きを右、左。すべて周りのボイドの、えー、っと方向に合わせる。ですね。 で、その3つのルールをなんかうまく融合すると前の動きはできるようになります。ですね。1のルールプラス2のルールプラス三のルールが先の動きになります。ですね。まあ、これは簡単なルールで複雑な動きが現れる。これはね、創発って言います。簡単なルールから複雑な動きをできることです。 創発がバイオイスパイラ計算の研究の中で大きなテーマの一つですね。どうやって創発を現れるのか。そして創発は、創発で何ができるのかですね。創発が簡単なルールから複雑な結果ができることですので、まあそういう簡単なシステムを作って複雑な結果、なんかすごい 簡単なルールより大きな結果ができるのは、まあ、すごいありがたいことですので、創発がなんかとても面白い研究テーマとなります。で、実際にボイ o がえっが使われた動画を見せます。これは、あの、2002年、まあ20年前の動画なんですけど、まあ結構有名な動画なので、まあ見たことの人はいるかもしれないです。これは、あの、ーズオブダ・リングズえっとの g えのと2つの塔ですね。 で、このシーンが、まあ見てる通りに、なんかその多くの軍が動いてます。ですね。で、この多くの軍は実際には、なんかその俳優、人間じゃなくて、あの、コンピュータグラフィックスですね。で、多くが、一人一人が、ボイドスのシステムのように動いてます。で、なんかこのシーンの真ん中で、まあこの岩が見えますですね。この岩を回避するには、まあそのボイドシステムのルールに従ってます。はい。えっ、ー、と。 これは第一部の終わりです。皆さんいかがでしたか今日、あとこのビデオでバイオイスパイアル計算についてを紹介しました。バイオイスパイアル計算とは自然を真似から計算システムを開発するのアイディアです。で、そのバイオイスパイアル計算を二つを紹介しました。その中海陸モの動きを真似して砂で早く動くロボット。これはタボットって言うんですね。で、あと二つ目の例が あの森、鳥の群れで、あとマルティエージェントの動きを決まる CG システムボイツです。では、次のビデオでは、えっと、もう少し汎用的な技術の遺伝的アルゴリズムを紹介します。楽しみにしてください。